こんにちは、アブです。今日はですね、人生損しないための3つのお金の知識という話をしていきます。皆さん、人生損したくないなと思いますよね。僕も損したくないと思ってて、で、例えば、安売りでスーパー行って、安い豆腐買ったりだとか、もやし買ったりとかして、コストパフォーマンスいい生活したりしてます。月8万円生活してる時期もありましたし、ちょっとコロナの影響で、月10万円ぐらいで生活したりするんですけども、そういった時にやっぱり人生って、あの、お金で損したくないなと思いますよね。 そういった時におすすめの3つの知識を今日は紹介していこうかなと思います。僕のチャンネルではこうしたお金の情報だったりだとかコストパフォーマンス、いい生活の方法だとかをまとめてます。よかったらチャンネル登録お願いします。僕もともと銀行員でして地方で銀行員をしてました。そういったところからもお金の知識をひたすら貯めていって、その前は大学生だったんですけども、大学生の時にはすごくね、 あの、貧乏生活をしてて、その中で月8万円ぐらいで生活してて、貧乏になりながらも一生懸命生活していった上で、今はあの会社を経営しながらミニマルに生活してます。その中でも、えー、実際に僕が経験した中でおすすめだよっていう話を、えー、今日は3つにまとめていきます。まず1つ目、どんな勉強かっていうと、まあ、人生、えー、損しないための知識なんですけれども、1つ目のポイントはお金の勉強をすることです。これ結構大事で、まあ、いろんなところで言われてるんですけども、例えば、 普通預金と定期預金の違いって分かりますか他にも、えー、投資信託と株ってどう違うのとか、えー、あと FX と投資ってどう違うのっていうようなお金の使い道 の, あの話、えー、どういう違いがあるのかっていうのを実際、えー、知ってて、なおかつそれを説明できるかって言われるとなかな か, 難, かって難しかったりしますよね。普通預金の場合、今、えー、利率どれぐらいかっていうと 0.01%、0.001% って言われてる。 いうふうに言われてます。これどれぐらいかっていうと、1年間100万円預けましたと。銀行に僕が100万円持ってて、これ預けてください。普通預金に入れておいてくださいっていう形で入れた場合、1年後どれぐらいの、あの、お金が増えてるかっていうと、たった10円しか増えないんですよ。で、しかもそこから税引き後、税金が引かれて手元に入ってくる本当ほんとビビったる数円ぐらいしか入ってこないっていうのが今の日本の普通預金なんですよ。これがなんと1974年の誘致だとか、 の履歴を見てみるるとだったりすすんですよねわかります ?4.3% っていうと1年間100万円を預けると4万円返ってきたみたいな感じなんですよねで税金その頃ってあの今と違って消費税だとかっていうのがあんまりかかってなかったんですけどもそういうふうに差し置いてもまあ4万円返ってきたと100万円預けて1970年代は100万円預けて4万円返ってきたにもかかわらず今の場合もう数円しか返ってこないっていうのが現状なんですよ これって面白くて、普通預金と定期預金どっちがいいのとか、投資信託どれがいいのっていうふうに言われてるんですけれども、正直、ここを知るか知らないか、お金の知識を持ってるか持ってないかっていうことところで、貧乏なるのか、ちょっとお金持ち、ゆとりのある生活ができるのかっていうのが違いになってくるかなと思ってます。これがすごく面白くて、で僕の場合、結構海外とか行ってるんですよね。海外。 今はコロナの影響で全然行けてないんですけども、一時期はもう毎月のように海外行ってました。で、海外に行くメリットの一つは、コストパフォーマンスの良 い, い生活ができる。より物価の安い東南アジアとかで、高級なホテル泊まったりだとか、1万円そこそこですごいね、あの、3つ星とか4つ星ぐらいのホテルに泊まることができるんですよ。そういうふうにお金の使い方工夫したりだとか、例えばカンボジアとか、タイだとかって、カンボジアって提供金で 7% の利息、利率があったりだとか、タイヤ の場合、提供金で 3% の、えー、利率がある銀行があったりするんですよね。で100万円でいくと 7% あって7万円ぐらいのお金が返ってきたりだとか退職、えー、と 3% っていうふうにあったりだとかすると100万円入れて3万円返ってくるような、えー、イメージで投資ができるんですよね。 そういうふうに海外に行くと面白い投資案件があったりだとか、まあ、いろんな投資案件だとかっていうふうにお金の使い方ってめちゃくちゃいっぱいあって、そういったところを知るか知らないか、もう知るだけで知識が増えますし、お金の使い方もかなり変わってくるというところで一つ目のポイントはお金の使い方を知ろう、お金の知識をつけるというところを紹介してみました。やっぱりね、お金って知っておくだけでめちゃくちゃ有利ですよね。 で、あと二つえ紹介するんですけれども、ちょっとよりレベルアップして、あのーり、よりね、あのー、このチャンネル見てくださってる方って結構勉強熱心な方もいらっしゃるんで、そういったところの、えー、部分を押さえていきながら、上級者向けの話もできればなと思います。えー、まず、えー、そこですね、お金知識の話。で、次、二つ目、何かっていうと、新しいサービスを積極的に使う勉強をしましょうっていうところです。えー、損しないための知識二つ目は、新しいサービスを使うこと。例えばですよ、 ネットバンキングって皆さん使ってますかネットバンキングって何なのって方も、インターネットバンキング使ってるよって方もいらっしゃると思うんですけども、ネットで、バンク、インターネットを使い、インターネットを使いながら、銀行を使える口座がありますよね。例えば僕で行くと、新生銀行だとか、ジャパン銀行だとか、あとは、住友の銀行だとかっていう風にいろいろと思ってます。それ何がいいかっていうと、シンプルに手数料が安かったりするんですよ。で普通の地方銀行って例えばですよ、 ATM の引き落としの際、引き落としの際に、ATM 使うときに110円とか200円とか使われ、あの、ね、お金かかったりしますよね。で、お金かからない時間、例えば、平日の10時から6時くらいの間であれば無料だったりするっていうことで、その時間にわざわざ行って、銀行でお金を下ろしてっていうことをしてる人も多いかと思います。ただ、ネットバンキングの場合は、そういったあの店舗が元々ない、店舗が元々ないんですよね。 なんで、ね、あの、楽天銀行だとか、今900万人、え、9000万人だったかな ?900 万人か。900万人のネットユーザーが、あの、ネットの、あの、アカウントを登録したよっていうふうにニュースになってましたけども、そういった形で、ネットを主体にしてるんで、店舗がなくて、そういう店舗を建てること、家賃だとか人件費だとかを削除して、削減して、で、ネットで銀行を作ってるので、そもそもの ATM の手数料だとかが必要なくなってくるんですよ。 そういったところで ATM の手数料、引き落としの手数料かからなかったりだとか、あとは振り込み。振り込みって地方銀行、ほとんどお金かかってきます。他行の振り込み、他の銀行への振り込みであれば800いくらとか、700いくらとかかかったりするんですよね。そういった振り込みの手数料すら無料になるっていうのがネットバンクの面白いところです。そういった新しいサービスを使うっていうのは、すごくね。 あの、安かったりするんで、お金を使う面でも、そういうふうに私、私サービスを積極的に使うっていうのがおすすめです。で、最近で行くと、やっぱり、あの、QR 決済、PayPay だとか、LINEPay だとか、LINEPay だとかって結構増えましたよね。そういった中で、やっぱ2018年とかって、これまでは PayPay だとかって使えなかったわけじゃないですか。もう2019年ぐらいに PayPay 祭りっていうふうに言われて、どんどんどんどんお金が投下されて、今ではようやく、いろんな店で使えるようになりましたけど、 それまでって全然使われなくて、これ QR、スマホをかざすだけでお金が払えるの、これ怪しいんじゃないのっていうふうに思った方もめっちゃ多いと思うんですよ。そういった怪しいとか新しいサービスにこそ結構いいサービスがあるし、プラスそれを波及させる、いろんなところに普及させるために、いろんなお祭り、還元祭りとかをしてるんですよ。 昔 PayPay の場合だとあの10万円とか1万円とか還元セールとかやってたんですよね例えばあの電気屋さんで5万円のカメラを買ったら5万円がそのまま戻ってくるっていうようなサービスもありましたキャンペーンもありましたっていうふうに普及されてないサービスを、えー、あえて使うと 逆にお金が戻ってくる。使った分戻ってくるっていうような 100% 関係セールもやってるぐらいお得な部分がいっぱいあるんで、そういった新しいサービスを使う知識、挑戦する知識、えー、あの、恐れずにどんどん使っていくっていうのも、えー、ポイントかなっていうところです。で、最近、じゃあ最近おすすめのサービスは何ですかって話なんですけども、僕が今一番注目しているのはトランスファーワイズっていうサービスです。これ何かっていうと、あの、あの電子国家。 のエストニア柄 か, からスタートしたサービスで。え、これは、あの、もともと外国送金に使われるようなサービスだったんですよね。それが今、面白いことに、ボーダレス講座っていうのを作り始めました。これどういうことかっていうと、デビットカードって皆さんご存知ですかね。デビットカードっていう、クレジットカードのプリペイド版。例えば、10万円をこのクレジットカードに入金したら、10万円分これが使えるっていうようなカードがあるんですよね。そのカードが、え、 世界各国で使えるっていうカードができました。それがトランスファーワイズっていうサービスになってて、えーね、エストニアって面白いのが、エストニアでできたんですけども、エストニアって面白いのが今もう税理士がいらないっていうふうに言われてるぐらい、えー、電子国家になってます、えー。どういうことかっていうと、国が、えー、個人のアカウントを管理していて、えー、銀行口座を管理していて、 で、そういった、あの、その銀行口座に対して、どういうふうにお金が使われてたのかを入力することによって、もう申告がいらないと。申告もいらないし、チェックする税理士もいらないっていうようなサービスができてる、あ、サービスというか、そういうふうに体制が整っていきつつあるぐらい、最先端の国なんですよ。そこで、発表されたのが Transferwise で、スカイプのエンジニアの方々が、あの、創業してます。ターベット・ヒンリスクさんだとか、クリスト・カーマンっていう方が、あの、 共同創業者で立ててるスカイプのね、エンジニアだった人たちがやってるんですけども、そういったサービスが今、かなり世界各国で盛り上がってます。で、ただし、ちょっとね、えー、ダメな部分は、日本の場合、使えないんです。日本の場合、ボーダレス講座っていうのが使えなくて、でボーダレス講座何がいいかっていうと、えー、皆さんが海外に行くときってどういうふうにお金っておろしてますか例えば、空港でお金を換金するといいよとか、安かったりするよとか、 え、海外の、あの、現地の空港でお金を換金した方が安くなるよとか、クレジットカードの、あの、キャッシングサービス使ったらいいよとか、あとは、なんていうんですかね、プリペイドカード、トラベル、あの、カードみたいな感じで、そこに入金をして、それを持ってった方がいいよっていうような、いろんな方法があったと思います。ただ、それよりも手数料がかからないっていうのが、トランスファーワイズの方法なんですよ。 これが面白くてどういうサービスかっていうと例えば僕が日本にいますと日本でアメリカに次ハワイに行きたいなと思った時に日本円からアメリカドルに交換したいなと思ってるとしますっていう場合と日本円からドルに変えたいパターンともう一人の方がいらっしゃったとしてアメリカ人の方でその人がアメリカドルから日本円に変えたいっていうふうに逆のパターンで考えてる場合がありましたねで僕は円からドル こっちの人はドルから円に変えたいというふうに思っていたとしたらそれをマッチングさせるようなサービスなんですよトランスファーワイズってそういったお金のやり取りをマッチングさせてでそこのマッチングの部分をトランスファーワイズ自体が管理していてそこからそのお金を交換したっていうような形にするんですよねそうすると何がいいかっていうと為替の手数料がかからないんですよそもそも為替の手数料って何かかとう僕が日本円からアメリカドルに 買いようと思ったら、買わせっていう形で、手数料がかかってくるんですよ。その手数料をいらずに、ただただマッチングさせましたっていうようなシステムに組むことによって、手数料かからず、手数料をすごく、あの、抑えて、返金、交換できるっていうようなサービスになってます。これが超良くて、こういう形で、いろいろと今、あの、動いていって、でしかも、そのトランスファーワイズの面白い部分は、デビットカード1枚で、え、どこの国でも行けるって感じです。でしかも、口座が持てるんですよ。 例えば、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプリスっていうような、キプロスっていう形で、いろんな国の口座をその1枚のカードでワンタッチで入金できるようになってます。これが超良くて、例えば、海外行って、ATM 行って、このカードを ATM させば、もう出金できるようになってて、しかもそれが銀行口座になってて、銀行口座登録することもできるし、ワンタッチアプリを使って、 お金を別の国、別のところに送金することもできるんですよ。講座の解説ってめちゃくちゃ難しかったのが、そのトランスファーワイズっていうカード1枚持つだけで簡単にできるようになってきてます。これが、今ね、最新のサービスを使いましょうって話で言ったんですけども、そういったところで、そういった最新のサービスをどんどん使っていく。で、ただし、ただしなんですけども、日本でまだ入ってきてないんですよ。なんで、今ね、あのー、全国、日本全国じゃなくて、世界各国で、 流行るといい う, うに言われていて日本も今年8月にスタートするんじゃないかなっていうふうに言われています。もういろんな人が結構今待ってる状態なんですけども、え、口座のアカウントだけは作ることができて、え、口座が作れなくて、で、そのトランスファーアイズのアカウントを作ることができるんで、今のうちに作っておいて、え、口座がスタートしたときにすぐに。 登録できるように待っておくっていうのがポイントかなっていうところです。今、も し, もしよかったら概要欄に貼っておくんで、えよかったら僕の紹介コードからあの登録してもらえると、えー、なんだかな、50ユーロの送金が無料になってるんで、50ユーロだいたい5000円ぐらいの送金が、えー、無料になります。よかったら登録していただいて、えー、ボーダレス講座、僕も今待ってる状態なんで、あの、待つっていうのはあれなのかなっていうところです。二つ目のポイントが、えー、と、ボーダレス講座、新しいサービスを、えー、勉強しておくっていうところでした。 で、もう一つね、ちょっと番外編なんですけども、いいポイント。何がめちゃくちゃいいのかっていうと、例えば僕は日本が今後デフォルトを起こすっていうことも視野に入れながら準備しています。デフォルトって何かっていうと、日本が破綻する可能性もあるなっていうふうに思っています。これね、破綻するしないっていう話はいろいろとあるんですけども、1945年、日本って一回破綻してるんですよ。戦後、あの、GHQ に支配された時、ああうん、まあね、統治された時に、 え、日本って破綻していて、その時に、あの、預金の封鎖っていうのをやってるんですよ。そういった感じで、預金の封鎖っていうのをあり得ることで、歴史的に見てもやってることなんで、そういったことって今後起きる可能性だってありますよね。で、今、日本 の, あの国債って2000兆円以上あるっていうふうに言われてたりだとか、それに対して、まあ日本のね、国民がお金をめちゃくちゃ貯蓄してるから大丈夫だよっていうふうに思われたりするじゃないですか。そういうふうに言われたりするんですけども、正直ね、そうね、考えてるから、 ってね。やっぱあの、世界でね、一番借金してる国って言って、今日本なんで。それを見ると、やっぱり、ね、借金ってそんなにね、いいもんじゃないじゃないですか。えー、個人的に考えてもそうですし、例えば住宅ローンってめちゃくちゃ1億、2億とかね、えー、持ってたらすごいやばいじゃないですか。それと同じように日本って今すごくお金を、あの、借りてる状態になってるんで、そういったところを考えると、まあ、今後、日本の預金が封鎖することもありえなくはないと。 というところで、僕はボーダレス口座トランスファーワイズのボーダレス口座を持っていて、で、プラスそれに対して、あのアプリ一つタッチすれば別の国にお金を送金できて、例えば、例えばですよ、日本がデフォルトを起こすっていうなった時に、それを送金して、あの、自分で自分のあの、資産を守るっていうこともできるんで、そういった準備を今のうちからしましょうねっていうところで、えぇ、ー、上級編として、このトランスファーワイズの話をしていきました。まあ何が起こるかわからないんで、僕も あのデフォルトを起こしてほしくないと思ってるんで、そういっところで待って、準備をして、やっぱり備えあれば売れいなしっていうふうに言われるように、やっぱりできるところは自分でも、あのー、作っておくっていうところをポイントにして、えー、押さえておきましょうっていうところです。二つ目はあ、新しいサービスを、えー、どんどん使うっていうところでした。次、三つ目。三つ目なんですけれども、何かっていうと、自己投資を知ることです。これもお金の知識。 やっぱ人生損したくないなと思った時におすすめのポイントなんですけども自己投資っていうのを知ることですこれもうねいろんな人が言ってるんですけども自分にお金を使うことですこれ例えばスキルアップ特にですよスキルアップだとか独学にお金を使うことです例えば英語の勉強をしたりだとかプログラミングを学んだりだとかで結構しましたよねでそれをお金に換算していくんですよ例えば僕の場合英語を独学しましたとで英語を独学するにあたって えー、テキスト買いました。10冊ぐらい買って、まあまあ1000円、2000円ぐらいのやつを10冊買って、えー、学びましたと。で、全部で10万円ぐらいお金がかかりましたっていうふうに、例えばですよ、したとして、10万円かかった場合に、で、1年間で、あの翻訳の仕事を1万円でもらうことができましたと。で、10万円お金を使って、1万円のリターンがあったっていうふうに考えるんですよね。そうした場合って、自己投資。 自分にお金を使った分がどれぐらい返ってきたかっていうと10万円の1万円なんで 10% リターンに行くと利回りでいくと 10% のリターンになるというふうに考えられるんですこういうふうに自己投資自分にお金を使うことによってどれぐらいお金が返ってくるのかどれぐらいの仕事になって返ってくるのかっていうのを見ると結構投資というふうな形でお金の循環を考えやすくなります他にもプログラミングとかデザインの勉強したりとか デザイン学校行ったり、プログラミング学校通ったりとか、最近で行くと、あの、インターネットで、オンラインで、英語を学べたりだとか、英会話カフェだとか、あとは、プログラミング学校とかってめちゃくちゃありますよね。10万、20万、30万ぐらいお金かかったりするじゃないですか。それを、投資として思って、投資と思って10万円。で、投資した分、どれぐらいの仕事として帰ってくるかっていうふうに考えると、めっちゃおすすめです。 大学も投資の一部だというふうに僕は思っています。大学に通うことも4年間で1人暮らしすると大体1000万円ぐらいかかると言われていますよね。1000万円4年間で投資して、それがどれぐらいの資金が返ってくるのか。1000万円使ったけども4年間で1人暮らしして、1000万円使ったけどコンビニで今アルバイトしてますよとかっていうふうになってくると、まあ大学行かなくてもよかったよなとか、大学でお金使わなくてもよかったなっていうふうに思ったりするじゃないですか。 それと同じように、まあまあ、人生なんてどういうふうになるかわからないんですけども、そういうふうに、え、お金を換算して、え、利回りで考えるとすごくいいのかなと。で、プラス、お金じゃなくても、あの、時間を投資としてカウントすることもできます。時間。4年間っていう時間を1000万円使ったみたいな感覚で考えるとすごく良くて、例えば僕の場合、僕の場合、英語の、あの、留学を12校行ったんですよ。 12校行くっていう人はなかなかいないと思うんですけども、それは全部無駄っていうふうに思ってなくて、何が良かったかっていうと、英会話学校とか、あの、フィリピンの学校とか、カナダの学校とか、アメリカの学校に行ってたんですけども、そこで何をしたかっていうと、その、え留学の学校を取材してます。えブログ書いてとか、YouTube 撮影してとか、で、実際に英会話の、あの、学校のスケジュール、カリキュラムに受けて、英語の力をアップさせて、 外国人と話せるようになったりとかしてるんですよねそういう風に海外に行って勉強してっていう風にやっていくとすごくそれが仕事になったりするのでリターンとしては大きなリターンになってます英会話学校とかも無料で行かせてもらってることもありますしで取材っていう形で一旦1ヶ月あの実際に住み込みで 仕事したこともありますそういうふうに、英語を勉強したことによって、いろんな仕事に繋がってますし、プラス、それをブログとか YouTube とかアップすることによって、そこから収入を得ることができてます。そう考えると、自己投資。3番目のポイントの話に戻ると、自己投資。自分にお金を使う。自分に時間を使うということを心がけるだけで、100万、1000万とお金が戻ってくる。っていうふうに考えられるっていう話でした。 今日は人生損しないためのお金の3つの知識って話をしていきました。まず1つ目、何だったかっていうと、1つ目はお金の勉強をそもそもしましょうねって話でした。普通預金って何なの定期預金って何なの投資信託株って何なのっていうふうに自分で自問自答しながらそれを答えられるように知識をつけておくこと。で、海外で預金、普通預金の口座とか。 え、期預金の講座に入れると、すごく利率がいいんで、そういう風な知識も持っておくと、すごく面白くなりますよってところです。え、二つ目。新しいサービスってどんどん出てるんで、そういったサービスを使うことによって、え、お金の知識、お金が増えますよって話でした。QR 決済だとか、あとは還元祭りとか、いろいろあった中でも、今注目してるのはトランスファーワイズって言われてる、え、海外のボーダレス講座っていうのがあるんで、そういったところに投資していくっていうのも面白いかなというところが二つ目ですね。 えー、3つ目。三つ目は自己投資っていうのを考えていくと。自己投資ってお金に換算しにくいんですけども、それを実際に利回りとして計算しておくと、すごくいいのかなと。英、えー、会話に10万円使ったとしたら、どれぐらいのリターンがあるかと。10万円使って1万円の仕事をもらったんであれば、利回りでいくと 10%。10% 返ってきたというふうに考えられますと。そういうふうにいろいろと。 自分がやることに対してお金で投資として考えていくとすごく便利で面白いかなと。人生損しなくなるよって話でした。いかがだったでしょうか今日はちょっとね、めちゃくちゃ長くなったんですけども、人生損しないための3つの知識っていうところをより詳しくお話ししていきました。僕のチャンネルではこうした、あの、お金の知識だとか、コストパフォーマンス、いい生活についてまとめてますよ。かったらチャンネル登録といいねボタン押していただければなと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。